7番ホールパワーファイル5 0ヤードです吹き流し約250ヤードの位置に吹き流しがあります大熱なしようずっとパーできておりますこらえてます真ん中からコースなりにルームがかり フェアウェイ右に内イスショットですさあ弾道の低い加藤選手どのようにこのホールを攻めていくでしょうかフェアウェイ右少し遠回りになってしまいましたドパシアの 関の上選手は昨日上を狙ってちょっとぐらいに抜けてしまいましたがフェアウェイキープです<笑>そう高山選手岡<笑>に昨日上から行きましたフェアウェイ 吹き流し方面ナイスショットですナイスショット、えー、パー5にダメです今日はグリーンが右のグリーンなので、えー、バンカーでのあたりにうまくレイアップして角度のいいアプローチを残したいというところですちょっと左に行き過ぎてしまいましたか。 大勝。フェアウェイ右に大勝でした。タイナ選手も得意な距離を残すべくレイアップとなります。あまり右に行くとスタイミーになってしまうので気をつけたいところです。 右から左へドロー。持ち玉で。よいしょ。ええー、少し左ですが。バンカーには届かず。ナイスレイアップとなっております。加藤選手第三打目です。残り。若干上りの百一ヤード。 低い球に出しましたが 届, く届いてるかバウンドしてナイスアン田選手も1弱ですピンに向かってナイ関野美選手残り約九十ヤード 武田選手の残り約90ヤードピンに今、すじってますナイスオンさあ、関根ミ選手下りのフックラインかなり難しないラインです、タッチ合わせて2パットでいきたいところです。 スナッチかなり打ってます思ったよりも曲がらなかったスライスラインでしたナイスバーさあ高山選手、今までのボギーを取り戻したいマストバーディーホールです。 ナイスバーディーさあ、大和選手、残り約 1m9 ですが、下りの難しいフックラインが残っています。読み切ることができるか。ナイスバーディー見事に読み切りました。今日初バーディーです。ナイスパー。 8番ホールにやってきました、えー、右奥のバンカーを超えるのに約210ヤード、えー、右から左の傾斜になっているのでバンカーの左10ヤードぐらいが狙い目になります武田平選手ティーショットです先ほど言った通り右から左にドローがかかり ナイスショットです。逆にフェードで左から右にナイスショットです。ナイスショット。加藤選手、ティーセッティングがかなり低いです。バンカー越えるか。 そっか、これって。ちょっとラフ左。カート道延長上。ぐらいのショットになってます。さあ、関野安里選手。ティーショット。フェードがかかり。真ん中から。右。フェア上にないショットです。ましょう。 難しいラインでしたちょっと左に引っ掛けてしまいました第二打目綺麗に捉えてますナイスオンですバーディーチャンスです約百四十ヤード綺麗にピンに向かっています これもバーディーチェンスですナイスショーこれもドローがかかってピンに向かってますナイスシ加藤優香選手残り約40ヤード上りのバンカーショットが残ってしまいましたエクスプロージョンをかけるには少し距離があり 難しいショットとなりますクラブを開かず、球を突き通ってました少しオーバー気味でしたが、ダイショットです約40ヤード上りのバンカーショット薄くうまく打ちましたが、8メートルとオーバーしました ちょっとこれをオーバーしました。ピンチです。残りのスライス。惜しい。レスパー。さあ、高山選手。ここでもバーディーを取って。 いい分に戻すことができるか。ナイスマーディー。スライスを読み切れず。ダボとしてしまいました。奇跡の兄選手。 高山選手とラインはどんどん同じです。ナイスボディー。ポイントランキングトップの高山選手です。出だしはツーボー先行しましたが、ちょっと左意味。 ですあ右に跳ねてフェアウェイに戻ってきました2ボギー先行しましたがさすがにポイントラ ン, クピンキングトップの実力者2ーバーニーでイーズンに戻してきました左から、えー、右にフレンドリーキックでフェアウェイに戻っています 時間の終わりの390ヤードは女子にとっては長い番号になります谷野選手ドローでフェアウェイ真ん中ナイスショットです加藤選手弾道の低い玉でちょっと引っ掛け気味左バンカー方向面です と選手キューバホール第二打、顎があるので、ちょっとレイアップ失敗しました。さあタイガ選手の第二打です。ちょっと右に出ました。 約百六十五エイドのショットえ。右奥にオンです。ピンに向かっていい玉がいってます。ましょう。バーディーチャンスです、えー。ちょっと左に引っ掛け気味ドローがかかってしまいましたが。 内村です。ナインピンに右。に。あ、寄っていってます。内村です。平選手。九番ホール。第三打目アプローチ、えー。下りのフックラインです。さあ、寄せ切って。 1アンダーで前半を終えることができるでしょうかいい感じできてますナイスアプローチそう、加藤選手パーパッと ナイスエイ。ナイスパー。加藤選手下りの難しい。バーパットを決めましたさあ。高山選手。バーディーパットです。タッチは良かったのですが。 ラインを読み切れませんでした前半イーブンパーですさあ、席の選手これを入れてアープに戻したい来いよしいちょっとタッチが足りませんでしたワンをバーフィニッシュです 選手前半1アンダーでフィすることができるか<音声>ナイスパー<音声><音声><音声>